日本テレビ午後1時30分から2時30分米印関東ローカルは日本語禁止イングリッシュクキンクと新企画キンプル道場破りの旅を放送する日本語禁止イングリッシュクキンクでは岸ユータの片言英語レシピを頼りに長瀬連橋山チームと平野市洋人宮寺ユータチームが対決する対決する長瀬橋は浅バがなすに 挑戦するがメイン食材ナスの英単語がわからない騎士が編み出したオリジナル英語に流せ、橋の勘がさえ渡るさえ渡がある。順調かに思われたが最後の食材一郎オニオンが二人の前に立ちはだかる。平野安神宮寺は難易度マックスへの、消化後包み二度無が、肝心の司令役騎士が絶不調。焦りに焦って発したおっぱい発言に平野安神宮寺は大パニックに。 今回は試食係の騎士がベストとなる激うま料理が完成。果たして勝利したのはどちらのチームなのか。また、キングプリンスが日本中の様々な達人たちに対決を挑む新企画、キンプル道場を破りの旅が始動。今回は、長瀬安心宮司が陳競技、A、J、D、A、アジャタ、スリッパ卓球の2種目に挑む。 北海道発祥の玉入れ競技 AJDA では全国大会で5回優勝し日本記録を持つ最強の達人と対戦する。続いて年代を問わずに参加できる新スポーツスリッパ卓球にも挑戦。よくメンバーで卓球をしていると自信満々の2人だが大会優勝経験のある達人ペアに大苦戦。